です本当にいろいろ今、コロナで心配だったりあの、大変な状況ではございますけども、一つ一つ、何かできることをね、みんなでこう助け合いながら、ちっちゃな輪がまた一つ一つ増えていって、大きな輪になっていけるように、そんなことを願いながら、えー、平和をしていてただきます温かく、ね、こう拍手をいただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします。 NOW!